皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。4月24日、ポーカーのレイドでランクインする方法が見つかりましたので、今日はその解説を行います。まず、レインボースライムか、レインボーゴーレムのレイドを引きます。レインボートーテムとレインボージュエルだった場合は、非常に厳しい戦いになりますので、その時は、ランクイン狙いじゃなくて、コイン稼ぎ狙いに変えるといいでしょう。 まずやることはレインボースライムにダメージを与えて速攻でダウンさせることですうまくやれば一度のレイドで2回ダウンさせることができますそのためには8人埋まっている島でプレイすることをおすすめしますこの動画のように人が少ない島だとダウンさせるのに時間がかかるからですこのストレートフラッシュはいいですね テンション状態のままモンスターをダウンさせることができました。ここからが本番です。ここからのプレイでランクインできるかどうかが決まります。レインボースライムがダウンしている時にもらえるコインの枚数は通常の5倍です。例えば2ペアの100枚がダウン中だと500枚になります。ダウン中にロイヤルストレートスライムを当てると5万枚が25万枚になります。テンション状態だと7万5000枚が30万枚になります。 前回大会のランクインボーダーは23万枚くらいでしたので、これ一発でランクインできます。というか、前回のランクインは、ほぼ間違いなく、ロイヤルストレートスライムを当てた人たちでしょう。つまり、ポーカーレイドは、レインボースライムのダウン中に、ロイヤルストレートスライムを当てるゲームだったのです。というわけで、ご覧の通り、バウン中は今までと打ち方が変わります。ダウン中は、常にロイヤルストレートスライム狙いです。 ロイヤルストレートスライムを当てなきゃランクインできないゲームだからですだから2ペアや3オブカインドでテンション状態を吐き出すのはとてももったいないことですテンション状態はロイヤルストレートスライムで吐き出すのが理想ですというわけでレインボースライムが復活してしまいました人数が多い島だと2回目を狙えますが今回は無理です ロイヤルストレートスライムが出る確率は非常に低いですが、決して無理とは言えない確率らしいので、ふわふわバニーをもらうために明日以降も頑張ります。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。